こじんまりした家であった。そこは玄関に槍がかけてあって、ヒのキの重い四枚の戸があった。父はもう六十を超えていたが、母は眉の後の青々した四十代の色の白い人であった。私は茶の間へ飛び込むと、何か下さいな、すぐお菓子をねだった。その茶の間はいつも時計の音ばかりが聞こえるほど静かで、非常にきれいに整頓された、 清潔な部屋であった。またお前来たのかえたった今帰ったばかりなのに。茶棚から菓子皿を出して、客にでもするように、よく羊羹やモナカを持って出してくれるのであった。母は、どういう時も、菓子は器物に入れて、いつも特別な客にでもするように、お茶を添えてくれるのであった。茶棚や、としょじは皆よく吹かれていた。長火鉢を隔って座って、 母と向かい合わせに話すことが好きであった。母は小柄なキリッとした色白なというより幾分青白い顔をしていた。私はもらわれて行った家の母より実の母がやはり厳しかったけれど楽な気がして話されるのであった。お前、おとなしくしておいでかねそんな一日に二度も来ちゃいけませんよ。だって来たけりゃしようがないじゃないの。 二日に一遍ぐらいに押しよう。そうしないと、あたしがお前を可愛がりすぎるように思われるし、お前のうちのお母さんにすまないじゃないかね。えわかってそりゃわかっている。じゃあ、一日に一遍ずつ来ちゃ悪いの二日に一遍よ。私は母と会うごとに、こんな話をしていたが、実家と一丁と離れていなかったせいもあるが、約束はいつも破られるのであった。私は、 母の顔を見ると、すぐに腹の中で、これが本当のお母さん、自分を産んだお母さん、と心の底でいつも呟いた。お母さんはなぜ僕を今のうちにやったのお約束したからさ。まだそんなことをわからなくてもいいの。母はいつもこう答えていたが、私はなぜ私を母があれほど愛しているのにかかわらず、家へやったのか。 なぜ自分で育てなかったかということを疑っていた。それに私がたった一粒種だったことも私には母の心がわからなかった。父はすぐ隣の間にいた。しかし昼間は大概畑に出ていた。私はよくそこへ行ってみた。父は葡萄棚や梨畑の手入れをいつも一人で黙ってやっていた。なりの高い武士らしい人であった。 坊やかいちょいとそこを持ってくれ。うん、そうだ。なかなかお前は利口だ。と父は時々手伝わせた。畑は広かったが、リンゴ、き、スモモ等があちこちに作ってあった。ことに杏の若木が多かった。若葉の影によく売れた美しい赤根と紅とを混ぜたこの果実が、葉漏れの光に柔らかく美味しそうに輝いていた。 あまりに売れすぎたのは一人で暖かい音を立てて地上に落ちるのであった。お父さん、僕安全欲しいの取ってもいいのああ、いいとも。私はまるで猿のように高い木に登った。若葉は絶えず風にさらさら鳴って、あの美しい黄金色の果実は私の懐中にも手にもいっぱいに握られた。それに木に登っていると気がせいせいして地上にいるよりも 何とも言えない特別な高いような自由で偉くなったような気がするのであった。例えばそういうとき道路の方に私と同じ年配の友達の姿を見たりすると私はその友達に何かしら声をかけずにはいられないのであった。自分の今味わっている幸福を人に知らさずにはいられない美しい子供心はいつも私をして小杖にもたれながら 軽い小踊りをさせるのであった。畑は一様に規則正しい畝や加工によって、例えば玉名の次に遠藤があり、その後ろにきゅうりの鶴竹が一囲い、という順序にすべてが整然とした父の潔癖な性格と、昔二本の男性を腰にした幻覚さの現れでないものはなかった。父の野良犬を置とき、小塚でも投げるように、 小石は犬に当たった。またはカラスなどを追う手つけが、やはり一種の形式的な道場壁を持っていて、妙に私をして感心させるような剣術を思わせるのであった。父の今には、その襖の奥や戸棚には、驚くべきたくさんの刀剣が収められてあった。私は滅多に見たことがなかったが、ピカピカと漆塗りの光った鞘や、塚のサメのポツポツした表面や、 掛け印に結んだ使いとの強い根の高まりなどを、よく父の顔を見ていると、何かしら関連されて思い浮かぶのであった。それに父は非常に健康であった。平勢は俳句を書いていた。父は、葡萄棚から刺す青い飛行船の入る窓先に、習字机を持ち出して、よく短冊を書いていた。幾枚も幾枚も書き損なって、どうもよく書けん、などと言って、 うちあることがあった。母は、そういう日は、次のまで、縫い仕事をしていた。例の、音一つない家の中には、八角時計が、かたこととなっているばかりであった。父も母も、茶が好きであった。二人で茶を飲んでいるとき、私も遊び友ぼだんちに飽きてしまって、よくそこへ、訪ねていくことがあった。私はよく、母の膝にもたれて眠ることがあった。お前、眠ってはいかん。 お家で心配するから、早くお帰り、と父がよく言った。しばらく眠らせましょうね。かえそうに眠いんですよ。母の言う言葉を私は夢うつつに、うっとりと遠いところに聞いて、幾時間かをぐっすりと眠り込むことがあった。そういうとき、ふと目を覚ますと、わずかしばらく眠っていた間に、十日も二十日もたってしまうような気がするのであった。何もかも忘れ、 洗いざらした甘美な一瞬の楽しさ、その遊園さは、あたかも午前に遊んだ友達が、十日も先のことのように思われるのであった。母は、私の帰るときはいつも洋歌の母の詩惑を気にして、襟元や帯を締め直したり、顔の汚れや手足の泥などをきれいに拭き取って、さあ、道草をしないでお帰り。そして、ここへ来たって言うんじゃありませんよ。ええ。おとなしくしてね。 ええ、おっさん、さよなら。私はいつも感じるような、一種の胸の迫るような思いで、わざとそれを心で紛らすために、玄関を駆け出すのであった。母はいつも長く門のところに立って見送っていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス ドトオ g のために録音されました。二。私は、妖怪帰ると、母がいつも、また、お母さんのところへ行ったのか、と尋ねるごとに、私は、そ知らぬふりをして、家、表で遊んでいました。母は、私の顔を見つめていて、私の言ったことが、嘘だということを読み分けると、厳しい顔をした。私は、私で、知れたということが直覚されると、 非常な反感的なむらむらした気が起こった。そして、どこまでも行かなかったと言わなければならないという決心に、知らず知らず体が振るのであった。だって、お前が里へ行っていたって、お友達は皆そう言っていましたよ。それに、お前は行かないなんて嘘をつくもんじゃありませんよ。でも僕は裏町で遊んでいたんです。みんなと遊んでいたんです。私は強情を張った。 誰が言いつけたんだろう。もし言いつけた奴がわかったら、ひどい目に遭わしてやらなければならない。と思って、あれかこれかと友達を心で物色していた。お前が行かないって言うならいいとしてね。お前も少し考えてごらん。ここんへ来たら、ここの家のものですよ。そんなにしげしげ里へ行くと、世間の人が変に思いますからね。今度は優しく言った。 優しく言われると、あんなに強情を言うんじゃなかったと、すまない気がした。ええ、もう行きません。時々行くならいいけれどね。なるべくはちゃんとお家においでよ。ええ。これをもってお部屋へいらっしゃい。母は私に一包の菓子をくれた。私はそれをもって自分と姉との部屋へ行った。母は叱るときは非常にやかましい人であったが、 かわいがるときもかわいがってくれていた。しかし私は、なぜだか、親しみにくいものが、母と私との言葉と言葉との間に、平常の行為の隅々に挟まれているような気がするのであった。姉は、嫁入り先から戻っていた。そして一人でいつも寂しそうに張り仕事をしていた。私は、机の前に座って、黙っておそらいをしていた。姉さん、これをあがり、 私は懐から暗図を取り出した。美しい果実はまだ青い葉をつけたまま、そこらにいくつも転がって出た。まあ、お里から取っていらしったのええ、大変甘いの。では母さんには秘密ね。そう、今お里へ行ったって叱られちゃったところさ。姉は黙って一つ食べた。姉は一日何も言わないでいた。わずか一年も嫁行って帰ってきた彼女は、 生まれ変わったように、陰気な、感慨深い人になっていた。姉さんは、お嫁に行ってひどい目に遭ったんでしょう、きっと。何でもないのよ。姉は、あとは黙っていた。私たちは、杏んの種をそっと窓から、隣の寺の境内に捨てた。姉はいろいろな切れ類や、小さな美しい箱や、目の青い人形や、絹でこしらえた財布や、嫁入り先が、海岸だったというので、そこで集めた、 桜貝、姫貝、蝶賃貝などをたくさんに持っていた。それは小さな手提げダンスの中にしまってあった。私はそれを少しずつ分けてもらっていた。これも少しあげよう。一つ一つ少しずつ分けてくれた。私はことに美麗な透明な貝などを綿にくるんで、やはりもらった箱にしまっておいた。姉はことに切れが好きであった。様々な色の 絹ぬるいを大切に持っていた。どうしたはずみだったか、姉の長手の手紙の束を見たことがあった。それなあにお手紙見せてください。私は何心なく奪うようにして取ろうとすると、姉は慌ててそれを背後に隠して、そして赤い顔をした。何でもないものですよ。あなたに見せても読めやしないものよ。私は姉が赤くなったので、 見ては悪いものだということを感じた。きっと、姉の友達から来たので、私どもに知らしてはならないことを書いてあるのだと思って、私は二度それを見ようとはしなかった。母さんにね、姉さんが手紙を持っているっていうことを言わないでしょうね。姉は心配そうに言った。言わないとも、きっと、きっとだ。私は小さな誓いのために指切りをした。姉は、 お読み前とは痩せていたが、それでもよくこえて、がっしりした手をしていた。私はそういうふうに、だんだん姉と深い親しみを持ってきた。晩は姉と並んで寝た。姉さん、入っていいなどと私はよく姉と一緒の床に入って寝るのであった。姉はいろいろな話をした。洋さんの話や、堀、無三郎などという、加賀藩の川市の話などをした。 加賀藩では川市というものがあって、鮎の季節やマスの季節には、目の下一尺以上あるものを取るための特別な川の漁師であって、対等を許されていた。ことに、堀無三郎というのは、加賀では大川である手取川でも、補助岡先を流れる西川でも、至るところの有名な淵や瀬頭を泳ぎに探ることが上手であった。 全部職から仮名があると、堀はいつも四十八時間以内には、立派な愛やマスを生け取ってくるのであった。彼は好んで、主の住んでいるという噂のある淵を泳ぎいるのであった。その頃、西ーの上流の大桑の淵に、主がいて、よく馬までも取られるということがあった。堀はその淵の底を探ってみた。夜のような深い静寂な底は、 体もしぶれるほど冷え切った足水が湧いていて、まるで氷が張っているような冷たさであった。その底に一つの一鳥紙がぴったりとはらばうていた。で、堀は亀の足の脇の下をくすぐると、亀は二三尺動いた。まるで不思議な大きな石が動くように。その亀の動いた下に暗い穴があった。彼はそこをくぐった。 中は三四軒もあろうと思われる広さで、非常にたくさんのマスがこもっていた。堀はそれを手取りに必要なだけ、彼は必要以外の魚は取らなかった。捕まえて、穴を這い出ようとすると、例の人取り紙がぴったりと入り口を蓋していた。堀はまた脇腹をくすぐって、動き出した隙に穴を這い出した。堀はこの話をしたが、誰もそこへ入ってみるものがなかった。 それからというものは、堀はそこを唯一のマスの御両場としていた。その堀が生涯で一番恐ろしかったという話は、倉ヶ岳の池を潜った時であった。この倉ヶ岳は、川の白山山脈もやがて東方に突き落としたところに、こんもりと盛り上がった山があって、そこは昔、さっさなりまさに攻め立てられて、逃げ場を失った、戸賀市正親が、馬上から、 城塞の池に飛び込んだ古戦場であった。毎年彼が馬と共に飛び込んだという裏本の七月十五日に、いつもその縄文のついた蔵が浮き上がった。中には蔵の浮き上がったのを見たという村の人もあり、その日は別に香りはないけれど、何とも言えぬ池の底なりがするという人もあった。不思議なことには、馬と一緒に飛び込んだ戸樫正親の姿が、その折、 とととうとう浮いてこなかったことであったた。こであその池は深く青蘭色の沈んだ色を見せて、さざ波一つ立たない日はいかにもその底に深い縁根に燃え沈んだ野武士の霊魂が沈静していそうに思われるほど静寂な神秘的なすごい支配力を持って人々の神経を震わせてくるということであった。堀はこの伝説を聞いて笑った。そして彼がこの池の底を探検するということが、 お城下町に鳴り響いて噂されたのであった。その日堀は獲物一つ持たずに池に潜り込んだ。静かな午後であった。彼はかなり長い間、水面に浮かなかったが、しばらくして浮き上がってきた彼は、非常な、蒼白な、恐怖のため、絶えず筋肉をピクピクさせていた。そして、何人にもその底の秘密を話さなかった。何者がいたかということや、 どういう主が潜んでいたかということなど一つも語らなかった。ただ彼は、川氏としての生涯に、一番恐ろしい驚きをしたということのみを後で人々に話していた。それと同時に彼は川氏の職を辞めてしまった。姉は話し上手であった。これを話し終えても私はまだ眠れなかった。そしていろいろな質問して姉を困らした。一体池の底に、 何がいたんでしょうそれはわからないけれど、やっぱり何か恐ろしいものはいたんでしょうね。では、今でも蔵が浮くんでしょうか人がそう言い伝えているけれど、どうだかわからないわ。しかし、怖い池だって。私は話し最中に、その蔵敵を目に浮かべた。それは釣り街道を抱き込んだ、非常に緩やかな工法で、 この峰続きでは一番先に冬は雪が来た。戸頭って侍は、まだ池の中に生きているのそれとも死んでしまったのそれがわからないの。生きているかもしれないわ。姉は、脅かすように言って、もうお休み、と言った。私は軽い恐怖を感じて、姉にぴったりと抱かれていた。姉の胸はひどく暖かかった。やがて私は、姉の温かい呼吸を、 自分の方に優しく感じながら眠った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。三。私どもの町の裏町の、どんな小さな家々の庭にも、果実のならない人てはなかった。青梅の頃になると、 卵色した丸いやつが、小材いっぱいにたわみこぼれるほど実ったり、美しい真っ赤なグミの玉が、塀の外へ左出したのや、青いけれど甘みのあるリンゴ、アンズ、雪国特有のスもも、キモモなどが実った。私どもはほとんど公然とそれらの果実を石を持って叩き落としたり、塀に登って取ったりした。ちょうど七つぐらいの子供であった私どもは、 そうした優しい果実を略奪して歩くためには、七八人ずつ隊を組んで裏町へ出かけるのであった。それをガレマと言っていた。ガレマをしようじゃないか。こう発言するものがあると、皆一体になって果樹園町へ出かけた。しかしそれは、全然道路の方へ木の枝がはみ出た分の果実に限られていた。まるで南洋の土人のような、 荒いしかし無邪気な略奪祭であった。だから果実の木を持つ家々の人は、子供らが道路へ出た分の果実を取っていても、別に咎めも叱りもしなかった。かえって人の良い中年の母らしい人がニコニコ笑って見ているのもあったりした。ガリマ隊の来ないうちに、と言って果実を急に取り始める家もあった。 私もよくそのガリマ隊に加わったものであった。ガリマ隊の進んでいった後の道路は、ちぎられた青葉若葉が乾いた道の上に、激しい子供のいたずらの跡を残して散らばっていた。私たちは、空き地の草場に輪を作って、ガリマによって得た果実を、皆に分けっこをするのであった。そして、皆子供らしい白い足を投げ出して、わいわい言いながら、 極めて自然らしい遊びにふけるのだ。いろいろな家の果実が、それぞれ異なった味覚を持っていて、子供らはそれを味わい分けることが上手であった。私もやはり裏町を歩くと、どこの杏がうまくて、あそこのリンゴがまずいということをよく知っていた。ガリマ隊が陣取っていると、そこらに遊んでいた女の子供らも、皆言い合わしたように集まってくるのであった。 君らにも分けるよ。みんな二つずつだよ。などと言って、ニコニコしている少女たちに、みんな病棟に分け与えることも、いつもの例になっていた。女の子らは、ややはにかみながらも、ガリマ隊の中に、兄さんなどもいるので、みんな、親しく分けてもらって、隊を離れて遊ぶのであった。いつ頃から、そういう風習があったのか知らないが、それは決して、不自然なところがなく、 また非常に悪びれたところが見えなかった。少し残していっておくれ。皆取られるとおじさんの分がなくなるじゃないか、という家もあった。そんな家はいい加減にして引き上げた。どちらもニコニコしている間に自然と取り交わされた礼節が子供らの敏感な心を和らげるのであった。私は粒手を打つことが好きであった。非常に高い木のてっぺんには、ことに、 暗図などは、立派な大きな奴がある限りの光におごり太って、黄金色によく輝いていた。そんな時は、つぶ手を打って、ふいに小嶺に異常な振動を与えたはずみに、その暗図を落とすよりほかに方法はなかった。私は手ごろな小石を持つと、ピューッと風を切って、小嶺を目がけて投げるのであった。つぶ手は、青葉の間をくぐったり、触れた青葉を切ったりして、 箸と小銭に当たるのであった。大概よく売れ切った杏の額は弱くなっていて、美しい円形を描いて花火のように落ちてくるのであった。そういう時は子供らは一斉に歓喜に燃えた声を上げた。私はまたよく川岸へ出てぶ手を打ったりしたものであった。ともかく私のぶ手は遊び友達の中でも非常な腕利きとして相応な尊敬を払われていた。 例えば、A の町のガレマ隊と B の町のガレマ隊とがよく静かな裏町で出会わすことがあった。そんな時はすぐに喧嘩になった。そんな時は大概石を投げ合うので私が一番役に立った。私はいつも敵の頭をこすぐらいに打った。一つから二つ、三つという順序に八つげばに打つのが得意で、それが敵をして一番怖がらせるのであった。 私は大概、脅かしにやっていたが、つぶて打ちの名人として、私がタイにいると、敵はいい加減にして引き上げるのであった。喧嘩が白兵戦になると、ずいぶんひどい殴り合いになるのであった。竿やステッキで、敵も味方もめちゃくちゃになるまで、やり続けるのであった。私は、組打ちがうまかった。その代わり、四五人に組み敷かれて、頭をガンガン張られることも少なくなかった。 私はどういう時にもかつて泣かなかったために仲間から勇敢なもののように思われていたが心ではいつも泣いていたのだ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。死。小学校では一番章歌がうまかった。 作文も図画もまずかった。私はいつの間にか家でおとなしかったが、学校では暴れ者になっていた。私はよく喧嘩をした。喧嘩をする度ごとに、私が加わっていてもいなくても、私が夫人にさせられた。そして、お残りによくあった。私は絶えず不安な、胸の薄くなるような気で学科の果てるのを待った。それは先生が、 私の読み方一つが違っていても、他のものが間違っていてはそうではなかったが、私だけはいつも居残りを命ぜられたからであった。今日もやられるかな、と考えていると、きっと、室を帰ってはいけない、と居残りの命令にあった。私のちょいとした読み違いでもそうだ。ことに喧嘩から疑われて、一週間も教室に残されたことは、ほとんどいつものことであった。私の犯さない罪は、 いつも私の弁護する暇なく私の上に加わっていた。私は誰にも言いたいだけの弁解が出来なんだ。私の教室の寂しいがらんとした室内に、一時間も二時間も先生がやってきて、帰れと言うまで立っていなければならなかった。学友の帰っていく勇ましい群れが、そこの窓から町の一角まで眺められた。みんな愉快な、喜ばしげな、温かい家庭を指していった。 彼らの帰って行くところに、彼らの一日の勉学を報い得るための美しい幸福と医者とが、その広い暖かい翼を広げているようにさえ思われた。私は外の緑樹や、家にいる姉の優しい針仕事のそばで話しする愉快を考えて、絶えずウサギのように耳を立て、今にも先生が来て返してくれるかと、それを一心に待っていた。私は教室のガラスが、 何枚あるかということ、いつも私の立たされる柱の木目がいくつあるかということ、ボールドにいくつの節穴があるかということを知っていた。私はしまいには窓から見える人家の屋根瓦が何十枚あって、二階に何枚並んでいるかということ、二階の起点から下の方の起点が、決して枚数を同じくしない点からして、ほとんど四角な屋根が、 決しててでなないいことなどをそらんじてい た, たくさんの生徒の前で、お前は居残りだ。こう先生から宣言されると、たくさんの生徒らに対して私はわざと、居残りなんぞは決して怖くない、ということを示すために、いつも寂しく微笑した。心は、あの金属的な絶望に害せられているにかかわらず、私はいつも微笑せずにはいられなかった。何がおかしいのだ、馬鹿。 私はよく怒鳴られた。そんなとき、私は、私自らの心が、どれだけひどく揺れ悲しんだか、ということを知っていた。幼い私の心に、あのひどいあれようが、ひびの入った紙のように深く刻まれていた。私は時々、あの先生は、私のように子供のときがなかったのか、あの先生の今の心と、私の幼い心とが、どうして合うものかとさえ思った。 しかし私は先生に憎まれているという心理上の根本を見るほど私は大人ではなかった。私は憎まれていた。私は先生のためならば何でもしてあげたいと思っていた。私の所有品、私のすべてのものを捧げていいから、この苦しい残りから逃れたいと思っていた。その反面に私は時々とても子供が感じられない深い残酷さのしっぺ返しとして、あの先生が この学校へ出られないようにする方法がないものかとも考えていた。そういう考えは到底実現できなかったし、またそういう考えを持つことも恐ろしいことに思っていた。うちでは毎日居残りを喰らうために母の機嫌が悪かった。珍しく居残りをされなかった日は、今度は母がやはり居残りにされたんだろうと言って責めた。私はどうすればよいかわからなかった。 私は人気のないしんとした教室で、一人で涙を流していた。ねえ、早く帰っていらっしゃい。あなたさえおとなしくしているや。先生だってきっと居残りはしなくなってよ。あなたが悪いのよ。皆自分が悪いと思って我慢するのよ。偉い人は皆そうなんだわ。こう言ってくれた姉の言葉がしきりに思い出されていた。私は知らず知らず教壇の方へ行って、ボールドに、 姉さんという字を書いていた。私はその字をいくつも書いては消し、消しては書いていた。その文字が含む優しさは、せめても私の慰めであった。姉の部屋の内部が目に浮かんだ。姉の寂しそうに座っている姿が目に入った。私は泣いた。その時突然、教室の音が開いた。そして先生の慌たずらが出た。私は目が眩むほどびっくりして、指定された柱のところへ行って棒立ちになった。 私の空想していた花のような天国的な空想が、まるで形もないほど壊されたのであった。何をしているんだなぜ言いつけたところに立っていないんだ私は肩先をひどく小づかれた。私はよろよろとした。私は非常な激しい怒りのために膝がガタガタ震えた。私は黙ってうつむいていた。何を言っても駄目だ。何も言うまいと心で誓った。姉もそう言ってくれたのだ。 なぜ先生の言いつけ通りをしないのだ。この時私は横顔を張られた。私は左の方が痺れたような気がした。それでも私は黙っていた。私はここで殺されても物を言うまいという深い懸命な忍耐と努力とのために私は私の唇を噛んだ。私はこの全世界のうちで一番不幸者で一番ひどい苦しみを負っているもののように感じた。よし、貴様が黙っているなら いつまでもそこに立っておれ。こう先生は言って荒々しく教室を出て行った。私はやっと顔を上げると、今までこらえていたものが一度に胸をかき上がった。顔が火のように逆上した。私は痛い方に手をやってみて、そこが腫れていることに気がついた。私は腫れたとき、もう少しで先生にくみつくところであった。けれども耐えた。私はもう午後五時頃のように思った。 そして窓から見ていると、先生方は皆帰って行った。その中に私の先生もいた。そうだ、先生が帰っては、もうとても返してくれるものがいないのだ。私はすぐに自分の席からカバンを取ると、さっさと帰った。外は楽しかった。家へ帰ると、母は小言を言った。また居残りでしょう。私は姉の部屋へ入ると、もう目にいっぱいの涙が溜まった。姉はすぐに直覚した。私は、 姉にすがりついて心ゆくまで泣いた。あなたの先生もひどい方ね。ちょいとお店。まあかわいそうにね。姉は私の方を撫でて、涙を溜めた目で私を見つめた。私は胸がいっぱいで物が言えなかった。言いたいことがたくさんあった。しかしどうしても口へ出なかった。あたし先生に会って、あんまりひどいって言ってやろうかしら。姉は興奮して言った。いけないいけない。い そんなことを言ったら、どんな目に遭うか知れないの。私は姉を床かせまいとした。翌日起きると私はしぶりながら、登校の道を行った。私は昨日逃げて帰ったのを咎められる不安や、またあの長い残りを思うだけでも気がめり込むのであった。網は両側の深い差しからも流れていた。他の同級生は皆元気に歩いて行った。私は学校の野町尋常小学校、 と太い墨で書いた門のところで、極度の嫌悪のために、牢獄よりも忌まわしく呪うべき建築全体を見た。私はなぜこんなところで、ものを教わらなければならないか、という心にさえなった。あの、商家の小僧さんのように、なぜ自由な生活ができないのかとさえ思った。先生は、そ知らぬふりをしていた。私は喜んだ。私がいつまでも昨日残っていたものだと思っているのだと、 心を休んじていた。語源が済むと、生徒は行列を作って、下駄箱の方へ行くのであった。私も、今日こそ早く帰れるのだ、とひそかに心を踊らせた。そして先生の前を通ろうとすると、お前は居残るんだ。いきなり、エル首を掴んで、行列から引きずり出された。まるで雀のようにだ。私はカッとした。腹綿が絞られたように縮め上がった。真っ赤になった。 ものの二分も経つと私はよく鳴らされた高顔さに、そのずうずうしい気持ちがすっかり自分の心を支配しだしたことを感じた。どうにでもなれ、という気になった。私の目はいつものようにじっと動かなくなった。頭から足まで一本の棒を差し通されたような、しっかりした心に立ち返っていた。私は昨日のように教室に立っていた。一枚、二枚、三枚、と人家の屋根瓦を読み始めた。 何度も何度も読み始めた。気が落ち着くと、だんだん瓦の数がわからなくなった。目がいっぱいな涙を溜めていた。私は、先生の醜い、ポツポツに穴の開いた天然痘の跡のある方を思い浮かべた。それが起こり出すと、一つ一つの穴が、一つ一つに赤く染まっていった。そんな時、私はいつも殴られた。チョークの粉のついた大きな手が、 いつもうつむいて宿命的な仮策に震えている私の目からはいつもそれが人間の手でなくて一本の棍棒であった。その棍棒が動くたびごとに私の全身の注意力と警戒と憤怒とがどっと頭に集まるのであった。私の怒りはまるで私の腹の底をぐらぐらさせた。その日は私のほかに貧しいボルを着た貧民町の同級生が私と同じように残されていた。 彼は黙っていた。彼は面白そうに外を見ていた。私は彼が立っていると、さぞ私のように足がだるいだろうと思っていった。君は腰掛けにいたまえ。先生が来たら行ってやるから。そうか。と言って彼は腰掛けに座った。彼は部屋の奥の方にいたのだ。私は入り口にいたので、先生が来れば見えるのであった。先生が来た。私はすぐ彼に注意した。 先生は、私の方へ来ないで、彼の方へ行って、何か小声で叱っていた。彼は泣いて謝っていた。汚い顔中を涙で洗うに任せた、二目と見られない顔であった。では、帰んなさい。彼は許されて出て行った。今度は私の方へ来た。なぜ昨日、許しもしないのに帰ったのだ。貴様ぐらい強情な奴はない、と言った。私は、また何故が始まった、と心で呟いた。 何とか言わないか、言わんか。私はその声の大きなのにびっくりして目を上げた。私は極度の怨恨と屈辱とにならされた目をしていたに違いない。なぜ先生を睨むのだ。私は怒りのやり場がなくなっていた。私はカバンの底にしまってあるナイフがちらっと頭の中に浮かんだ。突然天井が墜落したような目を塞がれたような気がして私はそっとした。 とても子供の私には背負いきれない荷物を負ったようにだ。私はまもなく先生に起こされた。私は気絶したのであった。私は夢から覚めたようにぼんやり頭の中の考える機会をそっくり持っていかれたような気がしていた。先生は急に優しく、お帰りなさい。今日はこれでいいから。と、私は表へ出ることができた。私は大きくなったら、と深い決心をしていた。もっと大きくなったら、 と地べたを踏んだ。私の心はまるでギチギチな石ころがいっぱい詰まっているようであった。私はこの日のことを母にも姉にも言わなかった。ただ心の底深く私が正しいか正しくないかということを決定する時期を待っていた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。リブリボックス o r グのために録音されました。5。9歳の冬、父が死んだ。朝から降り積もった激しい雪は、もう私が駆けつけた頃は、尺余に達していた。父の体は、白衣布の布で覆われていた。その上に、立派な一腰が、どっしりと悪魔よけに乗せられてあった。父は老衰で、二三日の合掌で眠るように行った。お葬式の日は、 やはり雪がちらちら降っていた。母と一緒に抱かれるように車に乗った。途中雪が大変で行列が遅れがちであった。私はそれからは非常な陰気な日を送っていた。父の愛していた白という犬がいつも私のそばへふらふらやってきた。毛並みのつやつやしい純白な犬であった。ある日私は実家へ行くとごたごたしていて、 大勢の人が出たり入ったりしていた。母は私にお父さんの弟さんが越中から来たのだと言っていた。四五日すると母がいなくなって見知らない人ばかりいた。母は追い出されたのであった。母は私にも別れの言葉も言う暇もなかったのか、それきり私は会えなかった。母は父の駒遣いだったので、父の弟が追い出したことがわかった。 私は、あの広い庭や畑を二度と見ることができなかった。いつもお茶の間で、長火鉢で向かい合って話した上品なおとなしい母は、どこへ行ったのだろう。私は母にも姉にも黙っていた。母はそのことを口へも出さなかった。私は暇さえあれば、シロを連れて街を歩いていた。シロ、来い。父が亡くなってから、眠るところもないこの哀れな生き物は、 何人よりも私を好いていたらしかった。私はこの生き物と一緒にいると、何かしら父や母について、引き続いた感情や言葉の端々を感じ得られるのであった。私はどこかで母に会いはせぬかと、小さい心を痛めながら、ある時はずっと遠くの町まで歩き回るのであった。母と同じ年頃の女に会うと、私は走って行って顔を覗き込むのであった。 私の子の虚しい努力はいつも果たされなかった。姉はよく私の子の心持ちを知っていた。姉はもう嫁には行かなかった。いつも家事の暇暇ひまには部屋にいて静かに張り仕事で日を暮らしていた。そして私がひっそりと奥庭へ入れておいた城にご飯をやったりしてくれた。城はもう私の家を離れなかった。私はよく庭へ出て城と座って深い考え事をしていたりしていた。 私は、だんだん子供らしくない、むっちりとした、黙った子供になった。白のことでよく母から小言が出た。そんな犬なぞ、どうするのあっちへ話していらっしゃい、と、よく言われたものだ。私は、わざと話しに行くように見せて、河らいなど行って遊んでいた。白行け。けしかけると、白は対外の犬を任した。私はそうして時間をつぶして帰ってきて、話してきました。 と報告しておいた。その時はもう城は奥庭に入って、丸々と寝ていた。母は困っていたが、私がああした嘘をつくことを知らなかった。しまいには、デールの大工に頼んで、母は話させたが、やっぱり帰ってきた。そんなとき私は嬉しかった。道を忘れないで帰って来い、きっと来い。私は大工は持って行くときに、心の中でつぶやくのであった。姉は、 あんなに懐いたんだから置いてやったらどうでしょう、と母に言ったりした。でも、お里の犬だし、なんだか気味が悪くてね、と言っていた。そして私には、あんまり白白って可愛がるから家から外へ行かないんだよ、と小言を言っていた。けれども私は白を愛していた。ある寒い雪の晩方のことであった。私はだんだん暮れ沈んで、雪が青くなって見える門の前で、いつまでもやむことのない、 北国の長い降雪期を心で糸 い, いながら、あの何とも言われない寂しい音という音の旗とやんだ静かな街を、寒気に腰を曲げて縮んだように行く往来の人を眺めていた。近在の人であろう、皆忙しげに、しかも音のない雪道を行くのを絵も言わず寂しく見送っていた。どの人を見てもやすて寒気であった。私はふと気がつくと、 白がぐったり首垂れて、しかも耳から鮮血を白い毛並みのあたりに痛々しく流しながら帰ってくるのを見た。私はカッとなった。白、誰にやられたのだ私はこの哀れな動物に、ほとんど想像することのできないほどの深い愛を感じた。そして、この耳を噛んだ相手の犬に報いなければならなかった。白、行け、どこでやられたのだ私は白と共に、 無闇に興奮して、白の来た方の道を走った。白は高く吠えて、私より先に走った。白は裏町のある家の門のところで、急にうねり出した。門の中から黒白の斑点のある大きな犬が飛び出した。白は、私という火星に元気づけられたために、いきなり飛びついた。けれども白は小さかったために、仰向けにくみ敷かれた。白は、悲鳴を上げた。 私はもう我慢ができなかった。いきなり下駄を脱ぐと雪の中を素足になって、上に乗りかかっている白の敵をめちゃくちゃに引っ張たいた。敵は悲鳴を上げた。白はその隙に起き上がって、完全に敵をくみ敷いて噛みついた。白、しっかりやれ。僕がついている。私は冷たさも知らないで、雪の上をトントン踏んだ。白は勝った。そこへ、門の中から私とは、 二級上の少年が出てきた。そして今度は自分の犬にけしかけた。生意気言うな。貴様の犬より僕の奴は強いんだ。私は彼の前へ飛びかかるように進んだ。そんな汚い犬が強いもんか。彼は真っ青になって言った。犬より君の方が危ないよ。家へ入っていた方がいいよ。小さなくせに生意気を言うな。もう一度言え。こう私は言っておいて、いきなり得意の組打ちをやった。 私は彼の背を両手でしっかり抱いて、くるりと腰にかけて雪の上に投げつけた。そして私は馬乗りになって、自分でどれだけ殴ったか覚えないほど殴った。私は喧嘩は早かった。そして非常な敏感な稲妻のようにやってしまうのが得意であった。私は下駄を履いて、しろと帰りかけた。やっと起き上がった彼は、覚えていろ、と言った。私は霊症して帰った。 私はそれから道で城を撫でてやった。そして、負きたら帰るな、と言って聞かせた。ある日、学校からの帰り道のことであった。裏町の塀のところに、上級生らしい私とは大きい少年が三人固まって、私の方を向いて、囁き合っていた。気がつくと、この間の犬の喧嘩の時の上級生が混じっていた。私は直角的に待ち伏せを送っていることを知った。 私はすぐ鞄の皮紐を解いて、先の方を固く結んだ。私の用意は彼らの前にまで歩いて行くうちに整っていた。例の少年はいきなり私の前に立ち下がった。この間のことを覚えているか彼は一歩前へ進んだ。覚えている。それがどうしたのだ。仕返しをする気か彼はいきなり飛びつこうとした。私の振った皮紐はヒュッと風を切って彼の功能を叩いた。 彼はふらふらとした。その時まで黙っていた彼の友達が、右と左とから飛びつこうとした。私はまた、革紐を鳴らした。その隙に私は足を蹴り上げられた。膝皿が痺れた。私は倒れた。そして私は、めちゃくちゃに叩かれた。私は彼らが去った後でめまいがして、やっと家へ帰った。しかし、翌日は、もう元気になっていた。学校の便所で、昨日の仲間の一人に会った。 私は声もかけずにその上級生を後ろから貼り付けておいて、しっくりの上へ投げ飛ばした。帰りに例の上級生が五六軒先へ行くのを呼び止めると彼は逃げ出した。私はすぐさま手ごろな小石を拾った。つぶては彼のくるぶしに当たった。彼は倒れた。私は彼をその先の火のように貼った。たくさんの学友らは私らを取り巻いていたが、誰も手出しをしなかった。それほど私は皆から敬遠されていた。 私は彼を知る目にかけて去った。私はしかし、そういう喧嘩をした日は寂しかった。かって相手をひどい目に合わせれば合わすほど、私は自分の中の乱暴な性分を後悔した。してはならないと考えていても、いつも外部から私の危険性が誘い出されるごとに、私は抵抗し難い自分の性分のために、いつも寂しい後悔の心になるのであった。私のそうした乱雑な、 絶えず復讐心に燃えた根強い一面は、多くの学友から危険がられていたのみならず、非常に恐れられていたので、しかし友達とではなかった。私は一人でいるとき、外部から私を動かす者 の, のいないとき、私は弱い感情的な少年になって、いつも姉にまつわりついていた。お前がまあ、喧嘩なんかして強いのおかしいわね。 姉はよく近所の少年らの親元から、私にひどい目に遭った苦情を持ち込まれたときに、笑って信じなかった。姉の前では、優しい姉の正常の反射作用のようにおとなしく、むしろ泣き虫の方であった。私が学友から一人離れて帰途を急ぐときはいつも姉の顔や言葉を求めながら家に着くのであった。姉なしに、私の少年としての生活は続けられなかったかもしれない。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。6。後ろのサイカーは水の美しい、東京の隅田川ほどの幅のある川であった。私はよく河原へ出て行って、あゆつりなどをしたものであった。毎年6月の 若葉がやや暗みを帯び、山々の姿が草木の繁茂するに従って、どことなくぼうぼうとして膨れてくる頃、近くの村落からきゅうりゅうりのやってくる頃には、小さな背や砂利で浸した背頭に、背中に黒いほくろのあるサーユが登ってきた。サーユは、あの秋の岩のように正しく、可愛げな行列を作って登ってくるのが例になっていた。 わずかな人声が水の上に落ちても、この敏感な、氷感な魚は、花の散るように列を目指すのであった。私は、この国の少年が皆やるように、小さなビクを腰に結んで、幾本も結びつけた毛針を上流から下流へと絶え間なく流したりしていた。鮎はよく釣れた。小さな奴がかかっては、竿の先端が神経的にピリピリ震えた。その震えが、 手先まで伝わると、今度はあまりの喜ばしさに心が躍るのであった。背は絶えずザーザーと流れて、美しい背並みの高まりを私たち釣り人の目に注がす。そこへ毛針を流すと、あの小さい奴が水面にまで飛び上がって毛針に群れるのであった。ことに日の暮れになるとよく釣れた。水の上が暮れ残った空の明かりに、やっと見分けることのできる頃、 私はほとんどビクをいっぱいにするまでよく釣り上げるのであった。川について私は一つの話を持っていた。それは私が釣りをしに出た日は雨続きのあげく増水した後であった。あの増水の時によく見るように上流から流されたお物がいっぱい邪籠にかかっていた。私はそこで一体の地蔵を見つけた。それは一尺ほどもあるかなり重い石の 青く水苔の生えたた。地蔵村であった私はそれを庭に運んだ。そして、杏の木の階に、よく町外れの路傍で見るような小石の台座をあつらえて、その上に鎮座させた。私は、その台座の周りに、いろいろな草花を植えたり、花筒を作ったり、庭の果実を備えたりした。毎月二十四日の祭日を姉から教えられてから、その日は、自分の小遣いから、 いろいろな穀物を買ってきて備えていた。まあお前は新人かねえ。姉もまた赤い切れで衣を縫って、地蔵の肩に巻きつけたり、小さな頭巾を作ったりして、石の頭にかぶせたりした。私はいつもこの拾ってきた地蔵さんに、いろいろなことをしてあげるということが、決して悪いことでないことを知っていた。ことに地蔵さんは、石の端にされても、人間を救うものだということをも知っていた。 私はこの平凡な石ころ同様なものの中に何かしら疑うことのできない宗教的感覚が存在しているように信じていた。きっといいことがあるわ。お前のように親切にしてあげるとね。姉は毎日のように花を替えたり、掃除をしたりしている私を褒めてくれていた。私は嬉しかった。こうした木の貝に自分の自由に作り上げた小さな寺院がだんだんに日を減るに従って声がけができたり、 小さな提灯が下げられたりするのは、何とも言えない、ただそれはいい心持ちであった。何かしら自分の生涯をとして報いられてくるような、ある予言的なあるものを感じるのであった。私は毎朝、洗面してしまうと礼拝しに行った。時とすると、あぐらをかいたお膝のところに大きな夜杉がしっとりと玉を続けていたりしていた。その次に姉がいつもつつましげにお参りをしに来た。 ことによるは、深厳な気がした。この葉のささやきや、空の星の光などの一切を取り絡めた感覚が、直接地蔵さんを崇拝する私の心を極めて高く厳粛にした。私はそこで、大きくなったら偉い人になるように熱受するのであった。不思議なことは、この地蔵さんを大切にしてからは、よくアリなどが地蔵さんの体を張っているのを見ると、これまでとは別ような 特に地蔵さんの意志を継いでいるようなものにさえ思われた。片つむりにしても、やっぱりこの神仏の気を受けているように感じた。私は、だんだん地蔵さんの付近に存在する昆虫を殺すことをしなくなった。それがだんだん長じて、街路でも生き物を踏むことがなく、無益に生命を取らなくなっていた。お前くらい変な人はない。しかしお前は別なところがある人だ。 母も私の仕事に賛成していた。しばらくなら誰でもやるものだが、あの子のように熱心にする子はない。私はそれらの惨憺にかかわらず、時としてはこんなにしてこれが何になるとか、今すぐ自分に報いられるとかいうことを考えなかった。私はこの小さな人の混流にいろいろな器物の増していくところに、自分の心がだんだん離れないことを知っていた。ことに私が、 川から拾ってきたことが、母などがすぐ大工を呼んで、立派なお堂を建てたらと言い出すごとに、ひどく反対させた。今さら、母の力を借れなくとも、私は私一個の力で、これを祭りたいと思っていた。私は私の神仏として、これを庭の一部に置きたかった。垂れ人の指の触れぬをも好まなかった。隣下に網屋があった。 そこの、ヨネちゃんという子は庭がなかった。私はその少年をよく庭へ入れて遊んだ。私はこの友達と、瓦から石を運んだり、砂を持ち込んだりした。私はだんだん、大字書きに立てていった。一つのものが増えれば、もっと別な神聖なものは欲しくなってきた。私は町へ出て、散歩や器物や花筒や食材をあがなってきた。姉は毎日ご飯のおく物をした。 私は長い庭の敷石を伝われながら、朝の涼しい木の階に、白い湯気の上がるお米を捧げてきてくれるのを見ると、私は涙ぐみたいほど嬉しく、神々しくさえ感じた。姉さん、ありがとう。私は熱く感謝した。私のいろいろな仕事を見ている姉はいつも清い美しい目をしていた。姉さんの目は、なんて今朝はきれいなんだろう、と心で感じながら、 私は花を嗅いたりしていた。私はますますひどく独りぼっちになった。学校へ行っていてもみんなが馬鹿のようになって見えた。あいつらは私のような仕事をしていない、信仰を知らない、とみんなとは特別な世界にもっと別ような空気を吸っているもののように思っていた。先生を尊敬する心にはとよりなっていなかった。あの醜い生涯忘れることのできない目にあってからの私はいつもゼ然とした 高慢のののうちに、ににもない忍辱に強いい強たたげられたあの日をを目の前しして、心を砕いて勉強して心砕勉私が成人した後に私が受けたよりも数倍な大きい苦しみを彼らに与えてやろう彼らの現在とはもっと上に位したすべての点に優越した勝利者になって見返してやろうと考えていた私はあの意地の悪い学友らはもはや私の問題ではなくなっていた全然 あの、喧嘩や小競り合いが、バカバカしいのみならず、その相手をしていることが、もはや私に不愉快であった。明治三十三年の夏、私は十一歳になっていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。ルブリボックスドット r g のために録音されました。七 私の母が父の死後、なぜ慌ただしい追放のために行方不明になったのか、しかも誰一人としてその行方を知る者はなかったのかということは、私には三年後にはもうわかっていた。あの越中から越してきた父の弟なる人が、私の母が単に駒遣いであったという理由から、ほとんど一枚の着物も持ち物も与えずに追放してしまったのであった。この惨めな心で、 どうして私に会うことができたろうか。彼女はもはや最愛の私にも会わないで、しかも、タ人にも知らさずに、しかも、その生死さえもわからなかったのである。私は母を求めた。私があの小さな人混流の実行や、決心や、仕事のひまひまには、いつも行方の知れない母のために、どうか幸福で、健康でいらっしゃいますように、と祈ったのであった。 この全世界にとっては宿のなかったあの悲しい母の昨日に比べて変わり果てた姿はどんなに苦しかっただろうと私はじっと空を見つめては泣いていた。私がもっと成人して全世界を向こうに回しても私の母の悲しみ苦しみを弔うためには私は身を粉にしても構わないとさえ思っていた。私は母を追い出したという父の弟らしい人に 裏町で会った時私は一種の狂気的な深い怨恨のために踊りかかろうとさえ思ったのであった。私があの時その弟の人を殺そうとさえ日夜空想したことは決して嘘ではなかった。私はただ彼を睨んだ。その中に私はすべての複雑な感情の激怒によって呪わるべく与えつられた下品な人間を憎悪した。私が あの痛みやすい目をして、どんなに母の予望を描いて、それと語ることと空想することを楽しみにしていたか。私は人のない庭や町中で、小声で母の名を呼ぶことさえあった。しかも、永久に会うことのできない母の名を。私は、そうだ、人間は決して二人の母を持つ理由はない、と考えていた。そんな時、現在の母をいまいまいしく冷たく憎んだ。 私は一方にはすまないと思いながら、それらの思念に漁されるとき、私は理由なく母に冷たい瞳を交わしたのであった。姉さん、僕の母は私は時々言ったものだ。姉は思いやりの深い目で、そんなとき、いつもするように私を優しく抱きながら、どこかで幸せになっていらっしゃいますよ。そんなことをこれから言わないでちょうだい、と言ってくれた。どこなんだ 私はすぐに激しく興奮した。何者にも耐え難い激怒は、母のことになると、最も信頼していた姉にまで及んだ。そんな怖い顔をしてはいいや。僕の顔は怖いんだ。私は姉から離れた。こんな時は、姉でも私の心を知ってくれないように、生ぬるい感じのもとに怒りを感じた。もうお姉さんなんぞはいてもいなくても、また、愛してくれてもくれなくてもいいとさえ思っていた。 世界中が私を不幸にするように思って、私はますます深く怒るのであった。姉さんに僕の心がわかるものか。私はすぐ表へ駆け出すのであった。たった一人の友である者から離れて、一人裏町や空き地などを歩いていた私には、木やその緑も人家も別なものに思われた。何もかも冷たく悲しかった。そんな時は何にも言わない白がついてきた。 そして彼が皆わかっているような悲しい顔をしていた。私は母とあの広い庭へ出て茶摘みをしたり、庭で父と三人でお菓子を食べたりしたことが思い出された。初夏の数はいつも若葉の匂いを混ぜて吹いていた。私は小さな顔をかしげるようにして、父と母の顔を半分ずつに眺めていた。隔たりのないすべての親密さが私たち親子の上にあった。そんなとき、 白も傍らの草の中に眠っていた。お前は一体成人して何になるか。父はよく笑顔で尋ねた。私は黙ってニコニコしていた。さあ、この子は考えることが上手だから、きっと先生にでもなるかもしれない。で、お前そう思わないかい、と母は言った。僕、何になるかわからないんだ。何かこう偉い人になりたいな。私は本当に何になっていいかわからなかった。そうだ。 ともかくも、偉い人間になれ。その心がけが一番いいんだ。そうね、それがいい。と母も言った。私も、目的のない漠然とした意志のもとに、ともかくも、偉い人になりたいと思っていた。しかし、軍人の嫌いだった私は、それ以外に偉い人になりたいと思っていた。さあ、もう少しで積んでしまえるんだから、やってしまおう。ええ。こうして、父と母とは茶畑の中へ、あの美しい、 かんばしいわかめを摘みに行った。私は一人で木の貝に白とふざけていた。私はこの平和な心を今歩きながら感じた。そして今すべてがなくなっていた。私は何もかもなくなっていた。私は元気づいて先を走っていく白を悲しそうに見た。あれだけが生きている。あれが皆知っている、と思った。あれがもし話ができたら、 よく私を慰めてくれるに違いないと思った。私は周り歩いて郊外の事刑院の前に出た。そこには親のない子がたくさんに集まっていた。ちょうどうちの仕事の時らしく、一人の監督に連れられて、マッチの棒を吉寿に並べて日光に干していた。私と同じ年頃の少年らは、皆規則正しい手慣れた運び方をして、一つかみずつ巣の上に棒を並べていた。 棒の先には薬品が黒く塗られてあった。私は静かに眺めていた。みんな血色が悪くて、青いむくんだような顔をしていた。私と同じ親のない少年だ。私もああして働かなければならなかったのだ。私にああいうことができるだろうか、と考えた。あの冷たそうな監督の顔が私には不快であった。そしてこの院内から匂ってくる一種の吐き気を催す周期は、 たまらないほど、私の胸をむかむかさせた。私がここへ来ても駄目だ。私は追放されるに決まっている。そして、私の行くところは、やはり今の家庭より他にはないのだ。この青な少年の中に、目の大きな青い顔をした。しかし、どっかに品のある美しい顔が目についた。私は、何心なくこの少年に引きつけられた。私はじっと見つめた。彼もじっと見ていた。 私は彼の悩んでいるのがわかるような気がした。弱いけれど絶えず寂しそうに大きく見張る癖のある目。私はこの少年と遊んで慰めてやりたい気がした。きっとこの少年は私と遊ぶことを喜ぶに違いないと思った。あの目の光は今私を求めているのだ。私と話しすることに憧れているのだ。私は目で微笑した。彼もマッチを並べながら微笑した。 私の微笑が冷笑に取られはすまいかと不安に思ったが、彼はそう悪くは取らなかったのが嬉しかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。八私の地蔵堂は日を減るに従って立派になった。私は どこへ遊びに行くということもせずに、いつも庭へ出ていた。柿越しに、隣の寺に、年取ったお尚さんが、庭掃除をしていられるのが見えた。私は丁寧に挨拶をした。お尚さんは柿のそばへやってきて行った。なかなか立派なお堂ができましたね。私は、裏木戸を開けて、入ってご覧なすってくださいまし。では、拝見いたしましょうか。お尚さんが入ってきた。 そして、銅のところを見回して、なかなかお上手だ、と言った。それから、大塩さんは、玉戸から呪図を出して、合唱しながら小声で、呪図鏡を読み始めた。まるで、枯れ切った渋い声で、うっとりするような、美しいリズムを持った声であった。私は後で、この呪図さんを川から拾い上げてきたことなどを話した。大塩さんは、地蔵さんの絵技について、いろいろ話してくれた。銅のところに、 この小柄な坊さんはしゃがんで、いろいろな話をしてくれた。人間は、何でも自分で、良いと思ったことはした方が良い。良いと思ったことに、決して悪いことはない。おしさんが帰ると、私はふとこの児童さんを寺の方へあげたいと思った。私は姉に相談した。姉はすぐ賛成した。そりゃいいわ。あのおしさんはきっとお喜びになるわ。じゃあ、姉さんから。 お母さんに行って下さい。ええ、今から行ってあげる。姉は母に相談した。母もそれがよいと言ってくれた。帰って、俗家に置くよりも、もとは川の中にあったのだから、お寺へあげた方がよいということになった。和尚さんも喜んでくれた。お寺では吉日を選んで供養をしてくれた。私が摂取であった。川の中にすられてあった地蔵さんは、今はりっぱな御堂の中に、 しかも、鈴まで添えられて祀り込まれた。私は嬉しかった。私はそれを機会として、お寺へ遊びに行くようになった。お師匠さんは子供がなかったので、私をむやみに可愛がってくれた。私が学校からの帰りが遅いと、よく私の家へ来られた。まだ帰りませんかね、などと姉に尋ねていた。そういう時、私はすぐにお寺へ、学校の道具を投げ出すと飛んで行った。 おしょうさん、ただいま。私はおしょうさんの炉の横へ座った。よく来たの。今ちょいと迎えに行ったところだった。おしょうさんはいろいろ菓子などをくれた。それから古い金のついた工房大師の修羅の表紙をした電気などをもらった。おしょうさんは優しい人であった。いつも善良な微笑を浮かべてお茶を飲んだり、暦を食ったりしていた。私はだんだん慣れると、 奥の院の涼しい書院へ行って、学校の書物を読んだり、または、つい涼しい紛れに、うとうとと少年らしい短い息を打たせたりしていた。お尚さんは、私のわがままを許すばかりでなく、心から私を愛しているらしかった。ある日のことであった。あんたは、ここのお寺のものになるのは嫌か、と言った。来たっていいけれど、坊さんになるのは嫌です。お尚さんの子になるのならいいけれど。 坊さんにならなくともよろしい。では、嫌ではないんだね。ええ、喜んできます。お母さんがどう言うか知りませんが、わしからお母さんにはお話しする。この話があってから、私は母に呼ばれた。そしてお寺に行くかと尋ねられた。私はぜひ行きたいと思っていると言った。お寺に行けば、何もかも私は心から清い、そしてあの不幸な母のためにも、心ひそかに祈れると思ったからである。 私がお寺に寄居するということだけでも、私は母に功を尽くしているような気がするのであった。坊さんにはしない条件で、私はいよいよ寺の方へ養子に行くことになった。姉は悲しんだが、すぐ隣家だったので、いつでも会えると言って諦めた。私の着物や書物はお寺に運ばれた。式も済んだ。そして私は涼しいお寺の奥の院で生活をするようになった。 私は寺から学校へ通っていた。私の目に触れたいろいろな仏像や仏画、朝夕になる鈴の厳かな音色、それからそこここにともされたお灯明などに、これまでとは別な清まった心になることを感じるのであった。静かに私は時々姉にも会った。まあ、おとなしくなったのね、と姉は言っていた。私、お地蔵様にお参りに来たの。あなたも行かない 行きましょう。私たち、兄弟は、境内の私の地蔵さんにお参りをした。いつも新しい供物が上がっていて、清潔ですがすがしかった。どっか坊さんみたいね。だんだんそんな気がするの。姉は言って笑った。そうかな。やっぱりお寺にいるからなんだね。私たちは書院へ帰ると、父が出てきた。新しい父は、茶とお菓子とを運ばせた。 所員はすぐ本堂の裏になっていた。そうして二人揃っていると、わしも子供の時を思い出す。子供の時は何を見ても楽しいものじゃ。父はこう言いながらお菓子を取って、さあ一つ上がりなさい、と姉に勧めた。私たち三人は、後ろの川の上を渡る風に吹かれながらお茶を飲んだ。お父さんはお茶が大変好きなの。私は姉に言った。父はニコニコしていた。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。l i b r i v o x o オ g のために録音されました。く。私のお寺の生活が、だんだん慣れるに従って、私は心から伸びやかに幸福に暮らしていた。私は本堂へ行ってみたり、本堂を囲う廊下の絵馬を見たり、 いろいろな寄生分を封じ込んだ、額を見上げたりしていた。私の部屋は、私の静かさと清潔とを好む性壁によくかなっていて、庭には洋蘭がたくさんに茂っていた。栗には大きなくらいえのきの大樹があって、秋も深くなると小粒並みが屋根の上を叩いて落ちた。お寺には絶えずお客があった。客は大概信者であった。 同年配の子供を連れてきた人はいつも私に紹介した。父は私を自慢していた。その信者の一人で下町の方に商いしている家の娘でお高さんというのがあった。その子はおばあさんに連れられてくると、いきなり父に取りすがって、てるさんがいらっしゃってというのであった。います。さあ行っていらっしゃい。そのお高さんは、 いつも私の部屋へ飛び込むように入ってきた。九つになったばかりの娘であった。私はいつも絵を描かされていた。もう一枚描いて下さいな。せがまれると私はいつもつたない絵を描かなければならなかった。姉さんを呼んでいらっしゃいな。一緒に行きましょうか。そうしよう。私たちは庭の軌道から蜜葉や雪の下の生えている敷石図体に よく、隣の姉さんを呼びに行った。姉さんと三人で、いつも庭で遊ぶのであった。柿の若葉の影は、涼しい風を通していて、その根元へしゃがんで話すのであった。私は、姉と、おかさんとに挟まれていた。姉はいつも、私の手をいじくる癖があった。お寺がいいお家がいいなどと姉が尋ねた。 お寺もおうちもどっちもいいの。でも両方にいるような気がするの。私は実際そんな気がしていた。一日に幾度も行ったり来たりしていたから。そうでしょうね。姉も同感した。でもねえ姉さん。晩は怖くて困るの。誰も起きていないのに本堂で宅は鳴るんだもの。お父さんに聞くと、ネズミがふざけて尻尾で宅を叩くんだって。まあそう。 おたかさんが怖そうに言う。おたかさんは、時々面白いことを言った。あのね、姉さんがお好き、あたしをお好き、どっちなのなどと姉を笑わせることがあった。みんな好き、などと三人は本堂裏の方へ遊びに行った。そこはすぐ石垣の下がイい川になっていて、楓での老木や茨が茂っていた。姉さんは大きかったので、 その細い危ない本堂裏へは行けなかった。危ないからおよしなさい、と姉は言った。けれども私は、そこへは行かれる自信があった。私も行くわ、行かれてよ。お高さんが、茨を分けて行こうとした。姉はびっくりした。行けませんよ。落ちたら大変だからおよしなさい。かちきなお高さんは聞かなかった。大丈夫なのよ、姉さん。 石垣の下は青い淵になって、その渦巻いた水面は長く見ているとめまいを感じるほど気味悪くどんよりと、まるでそこから何者かがいて引き入れそうであった。私も危ないと思った。いけない、ここへ来ちゃ。彼女は街道の根元を伝って、とうとう本堂の側面の裏へ出た。あたし平気だわ、あんなところは。 私は体が冷たくなるほど驚いたが、案外なので安心をした。ここから姉のいるところは見えなかった。この胴裏には、いろいろな絵曲の壊れたのや、ちょの破れたのや、土星の天狗の面や、お花の束や、古い埃で白くなった材木などが積まれてあった。冷たい腐ったような落ち葉の匂いがこもっていた。あのね、 さっきのね、あたしが好きか、お姉さんが好きか、どっちが好きか、はっきり言ってちょうだい。どっちも好きじゃ嫌よ。私はびっくりしてお高さんの顔を見た。お高さんは泣き出しそうなほど真面目な顔をしていた。小さい額にこまちゃくれた手話を寄せて、私の顔を仰ぎ見ていた。お高さんが好きだ。姉さんには内緒だよ。本当本当なの。まあ嬉しい。 私、気にかかってしようがなかったの、と神経的に言う。私は、お高さんと姉とは別々に考えていた。お高さんには、姉さんと異なったものがあった。つまり、かわいさがあって、姉さんにはかえって、かわいがられたさがあった。私ね、もうずっと先から問おうと思っていたの。そう。じゃあ、お高さんは、僕の一番仲良しになってもらうんだ、いいのいいわ。 一番仲良しよ。その時、姉の高い声がしていた。呼んでいるらしかった。私も大声で答えた。私たちは助け合って、姉のいるところへ行った。まあ私、本当に心配したよ。何していたの絵馬の古いのや、天狗の面など、どっさりあったの。面白かったわ。と、お高さんが言った。私は、少し決まりが悪かった。姉が、何もかも、 知って言わすまいかという不安が、ともすれば、私の顔をあからめようとした。けれども姉は何も知らなかった。私、どうしようかと思っていたの。これから、あんな怖いとこへ行かないでいてちょうだい、と姉は私に言った。これからは行かない、と誓った。お高さんもよ、と姉は注意した。私も行きませんわ、と誓った。私たちはそれから、蜜葉を積み始めた。あの、かんばしい、 春から二番目の蜜葉は庭一面に生えていた。姉が籠を持ってきた。庭は広く、いろいろな植え込みの日向の柔らかい地には、こんもりと太くこえた蜜葉が茂っていた。これをテルさんの父さんにあげましょうね、と姉はおかさんに相談した。それはいいわ、きっとお喜びなさるわ。三人は一時間ばかりして、大きな籠にいっぱい蜜葉を摘んだ。 寺の縁側では、お高さんのおばあさんと父とがお茶を飲んでいた。こんにちは。私は挨拶をした。おばあさんも挨拶をした。これをね、みんなして積みましたの。で、持ってきました。どうもありがとう。大変よい蜜葉ですね。と父が言った。おばあさんも褒めた。私たちは縁側で休んだ。おばあさんが、ご兄弟ですね。大変よく似ていらっしゃる。 とと言言っった。た。父は、「そうです。と言った」私は姉と顔を見合わせて微笑した。実際は私は姉とは似ていなかった。別々な母を持っている二人は似ている道理はなかった。私はこんな時、いつも人知れず寂しい心になるのであった。普通の兄弟よりも、仲のむずまじい私どもに異なった血が流れているかと思うと、姉との間を、 立ち切られたような気がするのであった。おばあ様も帰った後で、私は一人で部屋にこもって、ひどく陰気になっていた。父は、顔の色が良くないが、どうかしたのかないえ、なんでもないんです。と私はやはり、本当の兄弟でないことを考え込んでいた。一つ一つ話の端にも、私はいつも心を刺されるものを感じる弱さを持っていたために、時々すごくめ入り込むのであった。 心はまた、あの行方不明になった母を探り始めた。いつ会えるだろうか、とても会えないだろうか、という心はいつも、きっと会う時があるに違いない、という儚い望みを持つようになるのであった。この寺に来てから、私は自分の心が次第に父の愛や、う人という全精神の正常さによって寂しかったけれど、私の本当の心に触れ、 慰めてくれるものがあった。私はよく深く考え込んだがゆく、人の見ないとき、父に隠れて、本堂に登っていくのであった。暗い内人は、金や銀を散りばめた仏像が、暗い内部の明かりに、またはかすかな、お女明の光に、おごすかに照らされてあるのを見た。そして私は、長い間合唱して祈願していた。もし母が生きているならば、幸福でいるように、 と祈っていた。がらんとして大きな押しつけてくるような本堂の一部に、私はまるで一匹の蟻のように小さく座って合唱していた。私は人々の遊び盛りの少年期を、こうした悲しみに閉ざされながら、一日一日と送っていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボックスドットオンのために録音されました。十秋になると、蕾の実が、まるで松笠のように枝の間に挟まれてできた。だんだん売れると、ちょうど飛びの立っているようになって、一枚一枚風に吹かれるのであった。遠くは四五帳も飛び吹かれた。それを拾うと、まるで飛びの形した、乾いた茜色した面白いものであった。 私もよく庭へ出て拾ったものだ。秋になるとすぐにわかるのは、上流の河原の草むらが茜に焦げ出して、北方の白山山脈がすぐに白くなって見えた。寺の庭には湧くようなコオロギが、どうかすると午後にでも鳴いていた。ある日私は本堂の階段に腰掛けてぼんやり虫を聞いていた。門から姉が入ってきた。 何しているのぼんやりして。姉はいそいそしていた。何か興奮しているらしかった。なんだか寂しくなってぼんやりしているんだ。ほら、ひいひいと虫が鳴いているだろう。そうね。虫はお昼までも鳴くんだね。姉も階段に腰をかけた。ふいとおしろいの匂いがした。いつもおしろいなどをつけない姉には珍しいことだと思った。 私ね、またお嫁に行くかもしれないの。私はびっくりした。どこへ行くんですよくわからないんだけれど、お母さんが決めてしまったんだから、行かなければならないわ。その人を知っているの知らない。知らない人のとこへ行くなんておかしいな。いつか姉さんが持っていた手紙の人だろう。いいえ。姉は赤い顔をした。そして急に声までが変わった。 あたし、行きたくないんだけれど。姉は黙って涙ぐんだ。気の弱い優柔な姉のことだから、きっと、母の言うところなら、どういうところへでも行くに違いない。そして、私一人になってしまうのは、何という寂しいことだろう。嫌だったら、お母さんに断ったらいいでしょう。嫌だって。そんなこと、あたしには言えないの。どうでもいいわ。姉は、投げるように言う。 私は姉がかわいそうになった。僕が言ってあげようか。姉さんは行くことが嫌だって。そんなこと言っちゃ嫌よ。本当に言わないで下さい。私帰って叱られるから。じゃあやっぱり行きたいんだろう。私は妬たましいような腹立たしく気短にこう言うと、姉さんは嫌な顔をした。あなたまでいじめるのね。あたし、行きたくないって。 あんなに言っているじゃないの。だって嫌じゃないんでしょう、と切り込むと。仕方がないわ、皆うんだわ。私は黙った。嫌だけれど行くという、はっきりしない姉の心を、どうすることもできなかった。じゃあ行くのね、大概ね。私は寺の廊下屋根越しに、お神明さんの欅の森を眺めていた。姉が行ってしまっては、友達のない私は、 どんなに話し相手に不自由するのみではなく、どんなにがっかりして、毎日塞ぎ込んだ寂しい日を送らなければならないだろう。姉は私にとって母であり父でもあった。私の魂を慰めてくれる一人の肉親でもあったのだ。私はそっと姉の横顔を見た。ほつれ毛のなびいた白い首。私が七つの頃から、 毎日実の弟のように愛してくれたんだ。でもね、時々あなたには会いに来てよ。僕の方からだといけないかしら。来たっていいわ。会えればいいでしょう。きっと会えるわね。私は階段を降りて庭へ出た。姉は隣へ帰った。私は書院へ帰ると父には黙っておいた。私は少年世界を開いたり読んだりしていたが、 姉が今にも行きそうな気がしてならなかった。私は庭へ出た。見る者が皆悲しく、裏枯れの下場を泥がせていたばかりでなく、川から吹く風がしみて寒かった。座敷から父が、今日は寒いから、風をひくといけないから、家へ入っておいで、と言った。親切な父の言葉通りに家へ入った。私は、だんだん自分の親しい者が、この世界から、 取られていくのを感じた。しまいに魂までが裸にされるような寒さを今は自分のすべての感覚にさえ感じていた。四五日して姉の行くことが決定した。その日の午後、姉は晴れ着を着て母と共に二台の車に乗った。私は玄関でじっと姉の顔を見た。姉は濃い化粧のために見違えるほど美しかった。そわそわと、 心も宙にあるように興奮していた。ちょいと来て、と姉は呼んだ。私は車近くへ行った。そのうちに会いに来ますから、待っていて下さいな。それから、おとなしくしてね。姉は、涙ぐんだ。では、行っていらっしゃい。私は、やっと、これだけのことが言えた。胸も心も、何かしら、押し付けられたような、いっぱいな悲しみに迫られていた。では、さよなら。 言いかわすと車が動いた。はじめは静かに動いて、今度は車の輪が激しく回り出した。姉は振り返った。車がだんだん小さくなって、ふいと翌朝へ曲がった。私はそれを長く長く見つめていた。翌朝へ曲がってしまったのに、まだ車が走っているような幻影が、私をして長く立たせた。私は涙ぐんだ。あの優しい姉も、 とうとう私から離れて行ってしまったかと、私はすごすごと寂しい寺の書院へ帰りかかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。十一。私は姉がいなくなってから、短い冬の日の毎日、 雪にふり込められた書院で、父のそばへ行ったり、縁側にあげてやったシロを相手に寂しく暮らしていた。二週間もたった後にも姉は訪ねて来てくれなかった。短いはがが一枚来たきりであった。別にお変わりもないことと思います。姉さんは毎日忙しくて、外へなど未だ一度も出たことがありませんので、あなたのところへも当分行けそうに思われません。 姉さんは、やはり、いつまでも、お家にいればよかったと、毎日そう思って、テルさんのことを考えます。テルさんは、男で幸せです。そのうち、会ったとき、いろいろお話しします。と書いてあった。私は、このはがきを大切に、汚れないように、机の引き出しの奥にしまっておいた。姉のことを考えたり、会いたくなったりしたとき、私はこれを出して、じっと姉の優しい顔や、 言葉に触れるような思いをして楽しんでいた。私は時々隣の母の家へ行くと、きっと姉の部屋へ入ってみなければ気が済まなかった。いつも黙って静かにおはりをしているそばに寝そべっていた私自身の姿をも、そこでは姉の姿と一緒に思い浮かべることができるのであった。その部屋には、いつも姉のそばへ寄ると一種の匂いがしたように、 何かしら懐かしい温かな姉の体から染み出るような匂いが、姉のいなくなったこの頃でも部屋の中にふわりと花の香りのように漂うていた。私は部屋中を見回したり、時には五段巣の上にあるいろいろな菓子折りの殻に収まってある切れ類や香水の空瓶などを取り出して眺めていた。なぜか知らない不思議な 悪いことをしたときのような胸騒ぎが、姉の文庫の中を探ったりするときに、ドキドキとしてくるのであった。姉は、サンゴの玉や、かんざし、耳かき、壊れたピンなどを入れておいた箱を忘れて行ったのが、これだけがちゃんと置いてあった。私は、そういう姉の使用物を見るごとに、姉恋しさを募らせた。私はある日、雪晴れの下道路を城を連れて、急いで行った。 私はひそかに姉の行った家の前を通りたいためでもあった。川べりの洗剤に植え込みのある役員の住みそうな家であった。二階は障子が閉まってあった。家順は静かでしんみりしていて姉の声すらしなかった。私はわざと犬にワンワン吠えさせたりした。それでも姉が留守なのか一向人の出てくる気配がしなかった。私はなお強く犬を泣かせた。 二階の障子が開いた。そして姉の顔が現れた。姉は、まあ、と口ごもるようにびっくりして、手真似で今そこへ行くからと言った。シロは長く見なかった姉の顔を見ると、急に元気づいて、前足を追って、ふざけるようにして、高く高く吠えた。姉は出てきた。まあ、よく来たのね。すっかり忙しくてね。ごめんなさいよ。私は姉の顔を見ると、 もう涙ぐんでじっと見つめた。姉は少し痩せて青ざめたような乾いた顔をしていた。僕、来ては悪かったかしら。い, いえ、悪くはないけど、お母さんからまたつまらないことを言われるといけないから、今度から来るんじゃないのよ。きっとそのうち、姉さんが行くからね。きっとね。ええ、きっと行きますとも。白はまあ、嬉しそうにして。白は姉の裾を加えて、 久しく見なかった主人にじゃれついていた。じゃあ、僕帰ろう。私はこんなところで姉と話しているのを家の人に見られると、姉が後で困るだろうと思って帰りかかった。そう、お帰り。また今度、姉さんが行きますからね。それまで、おとなしくして待っていて下さいな。いつ頃来てくれるのそりゃまだ、わからないけれども、きっと行きますわ。誓ってよ。 指切りをしましまょうね。」姉は私の手を取った。私はにっこりして辺りを見ました。誰か見てはいはしないだろうかと、しきりに懸念された。姉は、ずっと昔、子供の時にやったように、小指と小指をお互いに輪に作って、両方で引き合うのであった。この子供らしい冗談のようなさじではあったが、何かしら私ら兄弟にとって、 神聖な、信ずべき誓いのように思われていた。じゃあさよなら、と私は姉のそばを離れた。道草をしないで、お帰りなさいな、ええ。私は、川岸の裸に消えかかった道を行った。片側町なので、誰も通らなかった。私は、今から姉はどうして晩まで暮らすのだろう。何か面白いことでもあるのだろうか、などと考えていた。家にいる時より、 いくらか癒したのも私にはよく感じられた。私は嫁というものは単に生活を食事の方にのみ勤むべきものであろうかなどと悩ましく考え歩いていた。北国の冬の日没頃は油売りの筋や雪が泥まみれにぬかった道や忙しげに行き交う人々の間にいつも物の底まで通る冷たさ寒さを持った風が吹いて一つとして 温かみのないうちに消えていくのであった。私は寺へ帰ると、夜は父と茶の湯の炉に強い火を起こしてかい合って座っていた。父は何をするということなしに茶を飲んだり暦を食ったりして一晩を送るのであった。父はよくゆず味噌を作ったりした。ゆず釜の中をふすふすと煮える味噌の匂いを懐かしがりながら、 私はいつも父の手伝いをしていた。境内の大きな厚紙に寒い風がゴーゴーとなるような晩や、さらさらと障子を撫でてゆくささゆきの古い夜など、ことに父と二人で静かにいろいろな話をしてもらうことが好きであった。もはや姉に親しもうとしても遠くへ行ってしまった後は、父と寂しい話などを聞く夜ほかは仕方がなかった。 父が初めてこの寺へ来た時は、この寺が小さな辻堂に過ぎなかったことや、夜よくカオウソが後ろの川で酒を取り損なったりして夜中に水音を出したということなどを聞いた。父はよく言った。姉さんがいなくなってからお前は大変寂しそうにしているね。ええ。父はよく私の心を見抜いたように、そんな時は一層優しく、 撫でるように慰めてくれるのであった。さあ、休みなさい。かなり遅いから、といつも床へつかすのであった。私は、わびしいあんの下で、姉のことを考えたり、母のことを思い出したりしながら、いつまでも大きな目を開けていることがあった。後ろの川の背の音とよかぜとが、静かに私の枕のそばまで聞こえた。私の十三の冬は、もう暮れかかっていた。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。幼年時代、無老再生、終わり。